おーお見えてきた見えてき た, た, た白いスタ ー, ーマー青いスご視聴ありがとうございます旅する着物男子のバオシンですこの旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします石垣島編第2話お届けします 現在地は石垣島小乳道の入り口前です。今回石垣島で何をするかっていうことなんですけども、ミシュラングリーンガイドで三つ星を取ったと言われている美しい海、カビラ湾。こちらに足を運んで、カビラマリンサービスさんという会社さんがあるんですけども、そのカビラマリンサービスさんのグラスボートに乗って、カビラ湾の美しい自然を心行くまで楽しもうと思っております。ぜひ一緒に楽しんでいただければ幸いです。じゃあ早速 50cc のバイクに乗って、カビラ に行きましょう。それじゃあ出発します。 リアルマングローブ初めて見たかもカビラマンまであと8キロです あともう少しでカビラ湾着きます結構時間かかったね<笑> 間違えちゃったみたみいですもう一個グラスボートを運営してる会社さんあったみたい で, でそっちに行っちゃったみたいですハプニングありましたけどね 鍾乳洞からカビラ湾までのバイクツーリング楽しんでもらえたらいいなと思いますすいませんここにカビラマリンサービスさんであったんでここでしたカビラ湾まで頑張ってくれた 50cc バイクにはここで休んでもらってどうぞ移動しましょうカビラマリンサービスさんここでしたあ俺てる、ね、そのままだ 14時半の船に乗りますさっき間違えて別のグラスボートの会社さんグルニーさん紹介しちゃったんですけど値段は変わんないんですけどジャランっていう宿の予約サイトご存知だと思うんですけど実はそのジャランレジャー用にもチケット予約できるサービスもされててでそのジャランで予約したらこの1200円のグラスボートの乗船券が850円になったんです。 石垣島でのこのグラスボート体験に必ず役立つはずですから是非覚えておいてくださいということで海に行きましょう七色に変わる扉は一度見てみたいどんな海なのか楽しみ楽しみで今回撮影に関してはこんな感じでやりますでも、ね、人に迷惑をかけたくないんですよ僕は。 だからこれで撮影します、今回は。あ目の前にいい感じの海が見えてきたちょっと左手が重いけどおっ見えてきた見えてきたこれよま さ, こよまさにこれよ 知らんか、三つ星つけた海か素敵すぎるでしょ、これちょっとカメラが傾いちゃったけどいやいい海だこれそうか、マリンサービスさんあっちかマリンサービスさんの船はあっちでしたあ、やばい 帽子 が, が飛びそうなんだ。乗船時間になりました。そろそろ乗り込みたいと思います。着物だから、下手国と。 セッタが飛んでいく失礼いたします船はそんなに広くはないですお生き物かと思ったただの希望やった下辺のアラクマ出せいたしましたこの準備が整いましたので、らねそ速ですが出航します ちょっと、ちょっと、ちょっと、これやばい。これやばいよ。これやばくね海が近すぎああ、それではですね、珊瑚のたくさん見えるポイントを目指してしばらく移動します。道中、テラス越しに海の中、また外の光景には、雲ありますけれども、無人とも見えております。こちらも合わせてお楽しみください。それではですね、そもそも船のスピードをゆっくりにしていき、まずはいくつかの珊瑚の紹介から始めていきたいと思います。ほが見える。 どれくらい散歩が近寄ってくるのか、こんな感じで散歩が近寄ってきます。最初では、あなたからご案内していきましょう。人たちももちろんいるんですけれども、まずはやっぱり散歩の案内からですよね。どちらかというと、たくさんの種類のポイントになっております。さすがに全部の散本っていうのは紹介しきれませんけれども、まずは申し上げてみたいと思います。 が多いかからら、もしかしたら早くし言葉のように聞こえちょっと見えてたんですけど赤い花の根っこみたいなやつですね。 とても変わっている散歩で赤いところが休憩中そして白いところは食事中これはなんと色が変わってしまうという散歩中にはこんな散歩があったんですねここはちっちゃい魚のバ合ア多いです水色ちっちゃい魚は出ますない。黄色いちっちゃい魚は出ない進めない中で、ね、魚がもしいなかったらまるで海の中のような光景もちろんこちらの海の中全世界で 1% の海にしか生息していない貴重な散歩たちをご覧いただいております ああそれではね、ポイントを変えていきながらご案内続きをしていきたいと思います、はい、今度は沖 の, の方まで行ってみましょうあ、ちょっと待って、なにこれ、そこのグレーのどここれノコギリ台がいましたね、うん、このところにお尻に黄色い点がついている魚が出てくるたくさんいますノコギリ台のグレですね、これねエンジンついてるから逃げちゃうんですけどねノコギリ台のグレーがいましたね 次のポイント移動していきましょうここから神奈川湾の水路と呼ばれるサンゴの少ない道を通って移動していきます言い忘れてましたグラスボートオートスタイルこんな感じでポイントに到着するとのんびりと進んでいくんですけれどもレアな現象例えば産卵の光景とか求愛の様子こういったのが時折ガラスイをスッと通り過ぎること の前以外にもガラスが付いてますので、集中してご覧いただけたらと思います。一番有名な形になってくると思います。こちらのサンゴは名前はそのままでダサ本。このサ本ゴ特徴が炭素でありまして、先端が若干白っぽく見えております。ところがサンゴのコットの色。逆に茶色っぽく色が付いているところには、新陳代謝。受け落ちた髪の毛みたいなものです。それだけ清掃スピードが速いサ本ゴになるんです。 あともう一つが頭のサンゴに比べると、成調のスピードが極端に速いサンゴです。年間12、3センチ。髪の毛と大して変わらないですね。今度はさらに沖を目指してみましょうか。実はこちら、周りに比べると少し深いところを今移動しております。ここだけ深くなっているから、水の流れが速いわけ。そのため、サンゴの卵が定着しにくい。こだけででくなっているから、一番下までは あ、美味しい魚いたなんだこれ魚めっちゃいるじゃんめっちゃいるぞこれ頭の上にうっすら白いラインがある魚が横島黒カ缶キャッチがめちゃめちゃ美味しい魚ですねうっすら白いラインが入っているのはキツネアマダイこちらはどっちかというと塩焼きとかになるのかな高い魚わかるかなちょっと白っかいからな尻尾がね、黄色にかかってるやつが東京で多いですこれは石垣島の山内高級より数えられている天笛吹きと言います 頭の上に酢が咲いているやつを出すキレンティンこれは卵黄だね白い砂石を入れていますよお腹なさい、夢中になって忘れちゃいましたねただし、仕事サンゴの紹介でしたねサンゴ紹介しましょう、怒られちゃうそしてね、紹介したかったサンゴはこの隣にああ、今来た白黄黄色こしょがいた<笑>もちろんお刺身できるサンはですね今サンゴの下隠れてるね怒られるサンゴ紹介しますゆっくり見えてきているのは岩の塊ではございません 実はこれがサンゴ。岩のように見えていたのはサンゴが自分で作り出した骨カメラワンでは一番大きなサンゴになるんですその骨に埋まっているカレーパンマンの口みたいなやつはお寿司屋さんで作られる高級食材イメージャー個体ご覧いただいている岩みたいなサンゴが竹富島そのローター礁で作られている島の基礎になっているんですねさあそまたどんどん時移動しております 湾ができてサンゴ礁が育つには千年とか二千年もしくはそれ以上の月日が流れたとされます千年二千年の間に海側は全部で8本の川が流れるようになったそうですこの川今でも現存しますこの川の水毎日毎日塩の道引きあげ塩あげ塩これに合わせ湾の中を出たり入ったりするわけですそうすることで 湾内には海から来たコバルトブルーで透明度が高い海の水の多い揚げ潮の時間帯そして川から来たエメラルドグリーンでサンゴにとっては海水浴が低く過ごしやすい川の水の多い揚げ潮の時間帯これは時間帯自体も毎日変わるわけですその結果湾の中には多のような生態系が生まれるようになったと考えられています 内でご覧いただけるササンンのの種種種類類類が約約150 800全世界のサンボは約800種類になります実は結構な数のサンゴを湾内だけでもご覧いただくことは可能なんです次のポイントでエレルサから先に申し上げておきたいと思います基本的には隠れっぱなしですがなかなか出てこないので見つけるのも実際には大変かもしれないです何かしかに分かれてるので探してみてください 黄色と黒、キングオブで対応、角のしがおえてましたねお、見ちゃった人いる<笑><笑>真ん中にニモいますよ<笑>ニモを探したい場合は、まずはイソギンチャクから探してみてくださいなかなか出てこないから<笑>まず、見えているこのニモはお母さんです子供たちがこの中に5匹10匹と隠れてますで、イソギンチャクがお家にしているわけなんですがやっぱりね、映画で有名になりましたでも、映画のニモって間違っているところがあります それにもお父さんと子供が大冒険をしていく映画です本当にもお父さんと子供は大冒険をしません2もって言う方、ん、がこの急ぎ着の中からそれは変えることがないで す,、うん、そうそうですね世代交代までこの中だけで行われるわけです、うん、もう一つ、映画の2もかわいそうに冒頭にお母さんが亡くなってしまいます本当にも万が一お母さんが亡くなっちゃった場合はなんとお父さんがお母さんにこれ性転換しちゃいます 裏いただいているのは2モフレイクマのミンそしてね、気づいていると思うんですけれども2号の隣に大きなカがですね、正式名称はヒレジャポガイ。目のように見えているところが初歩街のお尻これ大きさなんと40センチそんな感じには見えないですけどねさあ、そしてすいません走行している間にすでに時間超えてますねそろそろ戻ります<音声>それ で, では今から砂浜に戻ります 最強ができてめちゃめちゃ良かったっていうわけではなかったんですけど本当以上にね、いろんなサーファン、もっちのサーファをですね紹介することができましたいい思い出に残ればと思いますまもなく船が着替いたしますあっという間に30分が過ぎてしまった着替でーすほんとしたら下船です<笑>ただいまスタッフによります安全確保のための停留作業を頼りに規の準備を進めます そして、本日、道からぬになりました。皆様どうもありがとうございました。降ります。ゆっくり降りよう。セッターが使える。よし、降りた降りました打ち寄せる波が心地よいちょっと叫んでいいですかカミラワン、サンキュー 30分間のグラスボート体験終わりました。楽しんでいただけましたかぜひこの旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。